いくよせーのさあ始まり ま, 始まりましたー少量です。でーすでーすすというわけで今回の動画は鍋を作イエーイ 寒い時期ね、はい、やっぱりあったかい鍋が美味しいので作りますが今回の鍋はたっぷりレタスとニンニクの塩レタスバター鍋っていうのを作ってみたいと思います、うん、うまくできるか分かんないけどちょっとやっていきましょうー終了はいでは材料の紹介をしたいと思いますまず鶏肉、うん、えい、ー 主役のレタスしいたけしめじ玉ねぎレモンにんにくあとバター。 お塩。鶏ガらスープ。コンソメ。じゃ、ディッシュ。あと、粗挽き胡椒です。そしたら、最初に鶏肉をカットしていきたいと思います。はい鶏肉なんですけれども、ちょっとこの。 筋っぽい硬いのがあったらこれはちょっと取り除いてください食べた時にね硬いからねそしたらこれをカットしていきます今回はもう皮もそのまま使っちゃおうと思うのではいこんな感じで一口大でカットしていってください な苦手なのこのこ音、うん、そんなことある頑張って翔ちゃん、うん、もうすぐ終わる、うん、はいここにレモンのせて。 はい、いくよー、はい、次はレモンをカットしていきたいと思います、はい、で、1個はあのレモン汁用で使います、うん、でもう1個は鍋に入れるようん、もう普通にレモンはスライスします爽やかな鍋になれそう半分くらいかな、うん、半個分 ライス完了しましまたそしたら次にしいたけとしめじをカットしていきたいと思いますしいたけはねこの軸のところを切ってもらってこれもう先っぽ切れてるな石づきがついてたら石づきも切ってくださいこれはもう最初からついてないからそのまま使えそう こんな感じです。はい、もうしめじはもうこんな感じで。うん、石づきのところを取り除いておきます。うん、はい、次に。玉ねぎをカットしていきます。うん、玉ねぎはね。もう丸丸一個、うん。で。皮を剥いてもらって。うん、そしたら玉ねぎは。 串切りにねっこれ大きいからもう半分くらいにしてもいいかもしれないな、うん、はいこんな感じでくし切りにカットしていきます、はいはい したら次にニンニクをスライスしていきますヘタの部分を取ってもらったら縦にスライスしていきます、うんうん、ちゃんと切れてなかったこんな感じでスライスしてくださいはい そしたらスープの準備をしていきたいと思います。はい、まず、うん、お水はーい。あ、そっち？うん。<笑><笑>フライパンずっとつけてたのに<笑>そっちだと思わなかった<笑>。<笑><笑>まさかの。うん、<笑>こっち狙ってくれてると思ってた。<笑>まずお水 700cc 入れます。うんうん、はい。 その中に次日 本, 酒日本酒、日本酒が 100cc。こうこうはい。うん、次レモン汁。これはもう半分。ねええー、とね大さじ1くらい。だから多分半分くらいでいいかな。うん、ちょっと種入ったり、まあ種入っちゃったけどいけいいよね。うんうん、次。 鶏ガラスープの素小さじ2らしいけどこんなもんかな次コンソメコンソメはね小さじ1今のの半分ぐらい次お塩小さじ 0.5 黒胡椒。二つまみ。もうちょっと入れようかな。<笑>これを混ぜ混ぜしまーす。はい、これでスープが完成しましたー。はーいそしたら、まず。さあ、まず鶏肉入れていきまーすはーい。フライパンに。 バターを、10グ、う、ラ、ん、ムはい、でこの中にさっきスライスしたニンニクを入れて、軽く炒めます気筒、うんうん、がついてきたうんじョイゃん、風が吹くよ、行くようん 何を俺で遊んでんだ。<笑> さ, さしたら、はい、鍋にレタスをちぎって入れていきます。はい。もう適当な感じで、はい。さっき炒めた鶏肉をカットした玉ねぎ、しめじ。 でさっきスライスしたレモン、うん。スープを入れちゃいますバターを三十グラム乗せて、火にかけまーす、はいはい。はい。はい。あとまあお肉もねちょっと見てもらって。 映<笑>ってる。映ってるよ。そうちゃんの顔が映っていいな。こんな感じ。それぞれ。おお、すごいね。美味しそうじゃない。どんな感じになるのだ、ね、楽しみ。楽しみ。うん、早く食べたい。もうちょっとかなー。さてさて。いきます。はい。パカッ。 完成ーイエーイはいたっぷりレタスとにんにくの塩レモンバター鍋、うんうんうん、ーはい完成しましたーじゃあ食べていきたいと思いま す, いまーすはい、というわけで完成しましたーはい、はい、まずね乾杯しましょうかあお でのんーんーうんおいしい そ う, しいうん鶏肉いい感じなんかスープは俺は思ったんだけど、うん、なんかレモンめちゃくちゃ入れてるからレモンがすごい強い酸っぱい鍋かなって思ったけど、うん、そうでもなかったうんじゃあんかそこまでのあの、酸っぱさではないでもまあレモンの鍋だけど、うんうん、ほんのりうん レタスと玉ねぎがすごいシャキシャキで美味しい、うん、シイ美味しい。ねねあ、あ、美味しいここれれうくできたーこれ、うんねうん やっぱ冬は鍋ですな、うん、でたまにさなんかこういう変わり種の鍋とかもいいよね、うん、普段はねやっぱりスーパーとかに売ってるさあのスーパーをよく買ってきてるんだけどでも、ね、美味しいし簡単でいいんだけど、うん、こうやって一から作、うん、やってみるのもいいと思う。うんうん、はい、というわけでですねで今回の。はい